EV、ヘブに最適な高効率でコンパクトな ST マイクロエレクトロニクスのパワーモジュール A スパックドライブを紹介します次にパワーモジュールですが、小容量として A スパック A1、A2、中容量に A スパック DMT32、大容量タイプに A スパックドライブが位置付けられ、それぞれのターゲットアプリケーションとしてオンボードチャージャー、DCDC -DC コンバータ、トラクションインバータが挙げられます。 次のスライドにてこのエースパックドライブについてもう少し詳しくご紹介いたします。大容量のエースパックドライブは3つのハーフブリッジ一体型モジュールで業界標準パッケージで使いやすくプレスフィット技術により高信頼性な実装が可能です。また AMB 基板により放熱性能も向上しています。出力は 750V タイプで 120kW から 220kW。 1200V タイプで 170kW から最大 300kW まで対応していますデモボードでは ST 製マイコン、ゲートドライバー、そしてパワーモジュールである a スパックドライブを搭載しておりトラクションインバータシステム全体評価が可能になっていますここではデモボード外観、またシステム特徴と搭載されているデバイスを示しています 一番上にあるのが車載マイコンで、SPC-58NN84E7、ACD 規格対応3 2ビットとなります。少し右側にある赤い基板にコアが乗っているものが絶縁電源で、その先には SDGAP-1AS、AEC-900 規格対応ゲートドライバーが接続されています。ゲートドライバーは SPI、出力電流5アンペア、デサット、2レベルターンを吹く方機能が付いています。 また開発中ですが L9502L9502B ゲートドライバーにも対応できますヒートシンクの上にある白いモジュールが固め ADP50075W2 で6素子そして1素子は 2.3mΩ のシリコンカーバイドモスフェット 750V タイプになりますこのモジュールには以下の特徴があります高速距離延長のための 軽負荷時低損失、極めて小さいシステム損失ピンタイプ放熱板とローベースプレートでの放熱機構直接空冷できる N 型ピン接続のベースプレートモーターコントロールのファームウェアサポートさらに水冷用の穴がついたヒードシンク一番車になりますインバーター全体構造としては参考くださいご視聴ありがとうございました